皆様、ま、こんにちはーこんに雨町より参りました秋山舞の会と申します本日2回目の演舞となりますが1回の時よりも多くのお客さんがいてちょっと緊張しております、えー、2回目の演舞はお昼に食べたものを頑張って踊って消費していきたいと思いますそれでは参ります気をつけ会場皆様に Oh, sorry.